オイスティです僕は世界中の研究者が楽しく研究している沖縄科学技術大学院大学オイストのオイスティ今日はその中でも海洋研究を中心にしているオイストマリンサイエンスステーションに遊びに来たよ今日も僕と一緒に海洋科学の素晴らしい世界を覗いてみようオイストマリンサイエンスステーションはオイストメインキャンパスから近い 地元の漁港の中にある海洋生物のサンプル採取や長期飼育が可能な施設なんだサンゴ礁なども世界最高水準の施設を使って研究できるんだよ沖縄の海を研究する科学者にとっては最高の場所だねボブさんはサンゴの研究をしてるよ分子生理学を中心にで、ちょっと難しいねボブさんに聞いてみよう みんんな、こんにちは。私は私ボブと申します。まあ、今、o ストで海洋生態物理のユニットで研究しています。私の i r o n m e n t a l s t コロ s s and how coral に、a n l i る e e s コロ p e from this l i k に、bad e る v i r o n m e n t a l This is the experiment we are going to do. So, first of all, we will take one coral from the tank and we will move this coral to the tank we are going to do the experiment. In this tank, we use,、uh, we, we use this tank to prepare the bad environment for our experiment. For example, this, in this experiment,、uh, I put a lot of salt to the normal seawater, so this we can consider it a super salty seawater. From this like, salty seawater, we gradually pump the water to our experimental tank, and then we will see how the cover responds to this gradually increased salinity environment. Let's say, if we, let's say, in my previous, experience,、uh, previous institute in Taiwan, we can do ocean study, but we don't have the other r e、like, s o u r c e Like the sequencer and、uh, the high performance computer to do all the other things. So we can always, we always have to sacrifice one thing and then leave the rest part to the other team. But now at OIST, we have everything and we have a strong team. So everything can be done just at here. It makes everything easier, much better than all the other places. Ishkawa i s was a n かわいいあの生き物の研究をしてるんだ。石川孝太と言います、えー。海洋生物の行動学について研究をしています。チンアナゴの、えー、接触行動、食事の、えー、研究をしています。チンアナゴが、えー、と動物性のプランクトンを食べるんですけれども、えー、それをじゃあ 環境を変えていった時に例えば流れの強さを変えていったりだとかプランクトンの密度を変えていった時にどういったふうにそのチンアナゴの行動が変わっていくかっていうのを研究しています最初にまずはプランクトンの数を一定数数えてそれをチンアナゴに食べさせる時間を設けます。でその後またプランンクトンを回収して チンアナゴが食べなかったプランクトンの数を数えることによってチンアナゴが食べたプランクトンの数を算出してでそれがまあ結果に な, なりますでおど、えっと、同時にビデオも撮って、えー、それを解析することによってチンアナゴの体の動きとかを解析しますやっぱりチンアナゴ絶、あのー、滅危惧種ではないですし、あのー 普通の魚ちょっとユニークな魚ではあるんですけれども逆にそれが自分だけがやっているというあの研究の内容になるのでかなりそこが魅力かなと思います自分は海洋生態物理学ユニットというところで、えー、基本的には一人ではなくあのボスドクと呼ばれる先輩の人と一緒に研究しています、えっと、例えば自分が苦手な解析だとかがあるとそこを一緒に あのやってもらうことによって早く先に進めるというのがありますボブさんや石川さんの研究とっても面白かったね海に囲まれた沖縄で海洋研究はとっても大事なことなんだみんなも知りたいこと知らないこと疑問を持つことを大事にしようおいしょで待ってるよバイバイ